メイドの英語ってメイズなんですけど、それを最初に作った人がすごいっていう風な意味を込めてアメイジングっていうらしいですね。嘘っす。では、指定紹介やっていきたいと思います。よろしくお願いします。相手が先手かそうだな、ここを残しの、 一枚一枚でいいかないやでもこれ全部いいかもしれない。入れ替えちゃおう。OK, OK! <笑>これでカウが完全に装備ができる。紅者の名のもとに。とりあえずね、最初は、そうだな雷で攻撃しつつっていう感じでいい気がする。キャサリン。うーん、そうだね。とりあえず装備で、 に使う。風に使いの。キャサリン。こいつはどうえー、っとね。ちょっと装備にとりあえず使おうか。これは今なんだそう、雷で、雷じゃ氷で装備。の後に、んーとね。悩むな。キャサリン出して、ちょっとね、今回ね、 これ多分通常ダメージだよね。ここ、えー、っと、物理ダメージだよね。だから、そうだね。えー、っと、これを溶かして、これで雷を3つの状態にして、一回殴っとこうか答えなさい。はい。ターン、エンドにしたいです。殴ってくるか殴ってこないね。オッケーオッケー。ターンエンドね。 ディルックオッケーでもこれどっちみちあのオズのおかげで雷ダメージがついて雷属性ついちゃうから結構嬉しいとこではあるでそうだなえーっと風じゃなくて今回氷だから全部リガブしない。す 氷全然ないなまあまあまあいいでしょうじゃあとりあえず入れ替えて装備つけてまあ装備先につけようかじゃあ装備つけて入れ替えてあなたとの契約を守ります 勝利して、ダメージ多分当たんなかったらわざわざ攻撃してこないんじゃないかなどうだろういやでも多分8やったら一回攻撃してくる気がするんだよ な, な。じゃあターンエンド。次ターンエンドでいいかな。8ダイスもあったらさすがに一回は攻撃挟んでくるような気がする。でもいや、3ダメ吸収じゃないけど3ダメ食らわないんだったら攻撃しない気がするな。 はい、ランド終了で。いつ回復はそんなにでかくないけどな。わざわざデッキに出ちゃうんだってところはある。OK。で、なんで攻撃してきたんだろうちょっと分かんなかった。あの、わざわざあれなんだな。多分、属性をつけたかったっていうのもあるのかな。じゃあ、氷に変える。 うわ、ないな。氷一切ない。氷一切ない。どうしよう。<笑>氷が一切ない。ちょっとどうしようかな。カードとりあえず<笑>、ちょっと多めに引いといて。うもう一回カード多めに引くか。一回さ、図書館来てくんないかな。無理か。うんどうしようか。へえ、マ、ま、ジどうしようか。じゃあこれ一回溶かして。えー、っとな。じゃあ、これも溶かしちゃおうか。 これも溶かしちゃっていいよ。で、じゃあこれ<笑>、もったいないなちょっと。カード溶かしすぎたなよっ し, しよやっぱカーンが強いんよ今回装備で終了しちゃうかな、相手。どうだろう、攻撃してくるかなしないんだ。 まキャラチェンもったいない気もするけどな、全然。うん。じゃあラウンド終了で、こっちも。どうせ攻撃するよね。ッオッケーオッケーオッケー。まあ、これを見越してのこれ残してたみたいなのがあるからね。ん相手は何を考えてるのかちょっとわかんないなわざわざ氷属性を前に持氷属性のダメージが当たるやつを前に持ってくるのはちょっとわかんないかもしれない。 読めないな属性など考えてないっていう風な可能性もまああるにはあるかとりあえず氷を集めとこうかええー、マジで言ってるそれならさ直接こっちで攻撃しても終わりな気がするんだけど<笑>朝はまあないはいお疲れ様ですあれなんか開けないえ 誰が一番面白いだってユースタミコーチャンネル登録しか勝たん